怪我してもいいやと思い切ってやって、念座した、羽生譲が北京五輪で挑戦した、怪我と隣り合わせの四回転半アクセルを振り返る。ご視聴ありがとうございます。早速、今日もハブ選手のファンへ情報をご提供させていただきます。フィギュアスケート、羽生譲さんが、28日放送の日本テレビ、ニュースエブリー、に8年ぶりに生出演しました。 ソチ五輪で日本男子史上初の金メダル獲得。平正五輪では男子シングル66年ぶりの連覇を成し遂げたハブさん。スタジオでは北京五輪で四回転半アクセルに挑戦した時の心境を詳しく語りました。ハブさんは四回転半を飛ぶことに怖さはなかった。ただ成功させるためには回転ギリギリのジャンプを右足で降りなくてはいけないので、 念座のリスクが常につきまとってはいたと話し、四回転半アクセルの成功は怪我と隣り合わせであったことを明らかにしました。また、フリーの前日練習で四回転半アクセルの着地時に右足首を念座したハブさん。フリー前日の練習でも、ショートでミスをしてしまっていてがけっ、プチだった。だからもう怪我してもいいやと思い切ってやって念座してしまった。 ある意味バラをくくった状態での怪我だったと当時を振り返りました。さらに、あの挑戦、あの前の練習があって今の羽生結弦るがいるなと思う。成功できなかった辛さはあったんですけど、ちゃんと4位になれて、ちゃんと皆さんの前で失敗するのも見せられた。ある意味自分にとっては強くなるきっかけになったと思うと語り、 4回転半アクセル挑戦から得た経験があることを明かしました。そして、皆さんが自分のスケートを見て何かを感じいただいて、羽生譲るのスケートいいな、羽生譲るのスケートもっと見たいなと思ってくださることが何よりの報酬と今後の活動目標についてもコメントしました。コメント、ハブさんのチャレンジは素晴らしいと思います。 キスクラで日本選手3人がネイサン・チェン選手のフリープログラムを見ることになり演技終了後にハブ選手以外の2人はあまりの素晴らしさにヒレフスポーズと拍手喝采でしたがハブ選手は抜かれた瞬間は別方向を向いていて抜かれてから慌てて拍手したように見えましたこれくらい他者を認めないくらいの気概がないと一流選手は務めまらないのか と感慨深いものがありました。マリニンの4回転アクセルは本当に美しかったですね。何でも世界初の成功だったとか、後に続く選手って現れるのかしら。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。